その考えに呆れますどうも、政治いろいろの学部です。日本でもかつて外務省は福間伝と言われたこともあり、外務省などとも揶揄され、無能者の集まりと思われていたわけですが、韓国外交部は比べ物になりませんね。 連合ニュースの記事を引用します韓国外交部のチェ・ジョンゴン第一次官は3日に出演したラジオ番組で先月実施された日本の衆院選で岸田文雄首相が率いる自民党が勝利したことに触れ日本国内の政治が安定したとし岸田首相が韓国との対話に前向きに乗り出すよう間接的に促した チェ氏は、日本の政局が安定し、日本国内で力を得た首相が我々の前に座ることを望む。岸田首相はそうすると我々は信じている。と述べた。選挙で調理した岸田政権が一部の世論の支持を得られなくても、韓国との関係改善に積極的に乗り出すことを望むとの意味が込められた発言とみられる。 先月31日に実施された衆院選で自民党は絶対安定多数の261議跡を獲得した。一方、イギリスグラスコーで開催中の国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議 COP26 に合わせた韓日首脳会談が実現しなかったことについては日本が 韓国との首脳会談を避けたというよりは、時間の調整が難しかったと説明した。チェ氏は、岸田首相は選挙後に放映し、ムンジェイン大統領はハンガリーを訪問しなければならず、時間が合わなかったと述べた。とのことです。まず日本の外務省にに関しててですがかつて田中真子氏福と 外務省と言われるなど散々な組織だったわけですが、ここのところ日本海故障問題や極日機問題などを各国の言葉で動画を作成して公開するなど遅くに死した感は否めませんが、まあ外務省にしてはよくやっていると言われるぐらいにはなってきています。ただあくまであの外務省にしてはという 枕言葉がついいいててくるる状態でであるとととうここは申し上げておきたいところです外務省もいい加減、事かれ主義は世界では通じない。沈黙は了承の証というのがワールドスタンダードだということに気がついてほしいものです。中国の王毅外相のように横暴になれとは言いませんが、アメリカのブリンケン国務長官のように、毅然とした態度で ものを言えるような組織になってもらいたいものです。維新伝信は残念ながら国際社会では通じないスタンダードなのですから。しかしながらその外務省でも韓国に対しては今のところ丁寧な無視という基本戦略をどうやら貫けている模様ですね。チェ・ジョンゴン第一次官は東京五輪開催直前の 7月20日に訪日し、森外務事務次官と協議を行っています。この時の様子を外務省のホームページから拾ってみると、我が方からは、現在の日韓関係は、慰安婦問題や旧朝鮮半島出身労働者問題に関する韓国側の動きにより非常に厳しい状況にある旨述べました。その上で、我が方から、 これらを含む両国間の懸案に関する原理原則に基づく日本の一貫した立場をしっかりと伝達しつつ、両国間の懸案の解決のためには、韓国側が責任を持って対応する必要があるとして、韓国側に適切な対応を強く求めました。先方からはこれに関し、韓国側の立場に基づく説明がありました。とあります。 おそらくですが、チェ・時間も韓国人、俺が出れば日本など解き伏せてやるぐらいの勢いで、意気揚々と押しかけてきたのではないかと思われます。そのチェ・時間が、また具にもつかないことを、グダグダグダグダグダグダグダ並べ立てるのに対し、森外務次官は、日本が納得できる案を持ってこいしか言っていないのではないかと思われます。チェ・時間は、 日本の堅タ な, な態度に驚きを隠せず、しどろもどろになりながら、韓国側の立場に基づく説明。つまり、頼むから金を恵んでくれ、と言ったに過ぎないと思われます。が、これを正直に言えば、韓国内で袋叩きに会うのは明白です。案の定、チェ時間は帰国後。日本との対話について、東京五輪が終われば、 よりスピード感を持って進めていく。これまで、韓日首脳会談を実現するために、双方の外交当局が作った成果をもとに、さらに進展した結果を作ることで合意した、と嘘800を並べ立てて、事故の保身を図ります。五輪はもうとっくに終わっていますが、よりスピード感を持って進めているという事実が一体どこにあるのでしょうか。そのチェ時間・ジカン。 日本の政局が安定し、日本国内で力を得た首相が我々の前に座ることを望む。岸田首相はそうすると我々は信じていると何やる上柄目線で語っています。岸田首相は有権者の信任を得た。韓国と話をしたとしても、支持率はそう揺るがないだろう。だから我々と話してくれという懇願を無駄に高いプライドが邪魔をして、 このような上から目線の発言になったのでしょうか実はこのチェ次官の発言に関して中央日報も報じているのですが、連合ニュースでは報じていない部分まで中央日報は踏み込んでいるのです。中央日報の記事を一部引用してみます。チェ次官は3日、KBS 韓国放送公社のラジオ番組、中ン・ウライブに出演し、 日本の政局が安定し、日本国内で支持を受ける首相が我々の前に座ることを望むとし、岸田首相はそうだと我々は信じると述べた。続いて、内部的に不安定な首相は国内政治に悪用しようと我々に接近する可能性があるとし、従って日本で堅い支持を受ける首相が現れることを期待すると付け加えた。 とのことで、お分かりでしょうか。チェ次官は、日韓関係悪化の原因を、内部的に不安定な首相は、国内政治に韓国を悪用していたと言っているのです。そして、岸田首相に対し、お前は有権者の指示を受けたのだから、韓国を悪用することなく、落ち着いて話すことができるだろうと言っているのです。これが韓国外交部の事務方のトップなのです。 慰安婦問題、いわゆる徴用工問題、竹島問題、下記完成レーダー照射問題など、すべて自分たちの行いを棚に上げてこの言い草ですからね。こんな人物を外交という儀礼と同時に知恵と知識が必要な場の事務方トップに据えているのが韓国という国なのです。この一時だけを取ってみても、やはり韓国という国が話が通じない国だということがよくわかりますね。